はい、ワサビチューブこんにちは、あいよです。今日は、あげ技を三つご紹介していきます。 でこれかなり簡単な技なのでパパッとできちゃう技ですそれをギュッと3つ、えー、しかもコツをかなりギュッと絞って皆さんにお届けしていきますでね、えー、もっともっとたくさんこういう技やりたいですやってみたいですとかあとなんかどういう道具使ってますかとかいろんなリクエスト、えー、コメント欄で受け付けてますので何か気になることがあれば是非コメントで書いてくださいそれでは早速説明いきましょうどうぞ はいじゃあまず1個目の上げ技ご紹介していきますそれがこれですはいでこの技ですね、えー、めちゃくちゃ簡単ですまずどうやってるのかっていうと引いたボールを軸足に当てます、うん、当てるでその時に軸足でちょっとつま先を浮かせながらジャンプしますでつま先にボールが引っかかって上がるっていう感じになります 最初、えー、練習のやり方としては、軸足にまず当てるだけ、これ、まず当たるようになってきたら OK です、で、どんどん強く引いていきましょう、もうこれだけでも上がるんですけど、まあえー、とこのあと、つま先もくってやれば、かなり高く上がります、まずこれだけです、でこれができてきたら、えー、軸足、ジャンプしてみましょう、つま先に乗ったなって思ったあたりで、ちょっと軽く、ピョンって飛んでみましょう、これ。 これだけでめちゃくちゃゃくボールが上が上ってきますで最後これができたらつま先をもっとクッと上げてみるパンって音がしますその音がしたら、えー、完成なので OK ですぜひやってみてくださいはい で, 次, です次の上げ技はこれですこんな感じ で, でこの技はどうなってるのかっていうとボール踏んだ状態からここのボールに足を沿わせて えー、地面に思いっききりつきますでその時思いっきり踏みつけてください地面をバンここでバンで。でそしたらボールがすごい勢いで自分の足の方に来ますでその勢いを使ってかかとに当てるだけそうするとボールが上がってきます特にこっちの足地面につけたら動かすこともしませんただ思いっきりボールを踏んづけたまま地面にポッと足を下ろすだけ えー、そうすることでボールが ど, んどん上がってきますで最初はこれだけで大丈夫ですこの外側あたりで蹴ってくださいだからちょっと若干足を開いた方がいいですねこうやってまっすぐ足をこのまままっすぐこうやるんじゃなくてちょっと足を開いてやるそうすると外側に当たるのでやってみてください速攻できますこれできなかったら、えー、ラインアウトでぜひ聴いてくださいじゃあ次行きましょう はいじゃあ次ラストいきますラストはちょっと難しいやついきましょうめちゃくちゃかっこいいし早い技なので、えー、しっかり動画見てできるようになってくださいいきます名前はね引きあっかって言いますこれはいでこれどうなってるのかっていうとエラしコと似たようなエラしここれと似たような原理ですでボールを引いてきた時に 内側側でボールを向こうに蹴ったらボールを足が越えてこのつま先あたりにポンと当たって上がってくるっていうふうな仕組みになってますでこの時地面に置いてあってこのままの状態でやると難しいですなので少し勢いをつけるために 引いてからいきましょう大事なポイントが2つあってまず蹴る方向ですねできるだけ真横に蹴ってあげましょう真横力加減はそんなに強くなくて大丈夫ですちょっとつま先の内側あたりで軽く蹴るほんで次大事なポイントがこっちに蹴ったら蹴り返さない蹴ったらここで足が通り過ぎた時に止めてるだけで大丈夫ですでこのこっち蹴る勢いをちょっとずつ強くしていってくださいそうすると えー、上にポンと高く上がりやすくなってきます本当は最初はこれぐらいで徐々にって感じでやっていくとボールがかなりうわミスった<笑>以上の2つのポイントをしっかり意識してやってみてください足の動きめちゃくちゃ速くないとできないので、えー、ボールがしっかりと越えるように蹴ってでボールが超えたら足は止めておくそこを意識してやってみてください、はい はい、いかがだったでしょうか以上が、えー、3つの上げ技の説明になりますめっちゃ初級技ですねどんどん技を皆さん増やしていってください最初のうちは技が増えていけばどんどん楽しくなってどんどん上手になるスピードも上がっていきますでね僕の出してる動画かなり初級者さんの技が多いですプレイリストにも初級技中級技上級技でたくさん分けてますなのでしっかりそこで確認して見てみてくださいあとこちらパーカーまだまだ売ってます僕が作ったオリジナルのパーカー あと T シャツもあるのでぜひ概要欄から気になった方はチェックしてみてくださいで今回の動画良かったと思う方は高評価チャンネル登録をお願いします他、まあ、にもたくさんリフティングの技をあげているのでぜひ見てみてくださいではまた次回の動画で会いましょうバイバイ